おはようございます。こんにちは、こんばんは。変態学研究所所長です。今回のテーマは、胸の大きい女性はどのようなイメージを持たれているか、です。世の中の男女にとって、女性の胸の大きさというものは、女性の魅力を判断する上で重要なものです。このことは、大きな胸をお持ちのピアニストや料理家の方々の人気を見れば明らかです。しかした方で、胸の大きな女性は良くないイメージも持たれやすいということも言われています。これを見るために、Google で検索してみます。 とりあえず、巨乳、イメージ、で検索してみますと、このようにエッチなサイトばかりが出てきます。気を取り直して、巨乳、偏見、で再度検索をかけてみますと、例えばこのような情報がヒットします。胸が大きい女性は、鈍い、男に媚びている、威張っている、などといったことが言われているようです。このように大きな胸は羨望の的にもなりますが、実際に持っている人には重荷にもなっているようです。 しかし、人々が胸の大きな女性に対してどのようなイメージを持っているかを実証的に明らかにするためには、胸がそこまで大きくない女性や小さめの女性についてのイメージと比較することが必要になります。そうしなければ、調査の結果、あるイメージが見出されたとしても、それが女性一般についてのものであるのか、胸が大きな女性についてのものであるかは判断がつかないからです。そのような調査を行ったのが、今回取り上げさせていただくこちらの論文。ポーランドの研究者たちが執筆した論文です。 この論文の手法で面白いところは、実際に存在する女性のデータを使って調査を行ったところです。具体的にどうしたかというと、まず上半身裸の女性の写真を撮り、この写真を使って 3D モデルを作りました。そして、このモデルで胸の大きさを、小、中、大の3種類に変え、スライドにあるような3つのモデルを作りました。調査協力者はこれらのモデルのうちのどれか1つを見せられ、次のような質問項目に回答しました。 その質問項目は全部で10個あるのですがこの動画では良い方のイメージと悪い方のイメージをそれぞれ2つずつ取り上げます良い方のイメージとしてはその女性にどのくらい身体的魅力を感じるかという身体的魅力恋人としてどのくらいふさわしいと思うかという恋人としての魅力です 悪い方のイメージとしては、その女性が恋愛関係にいる相手以外とセックスをすることをどのくらい望むと思うか、という性的奔放性、どのくらい頭が良いと思うか、という姿勢です。これらの質問項目に対して1から7で回答を求め、7の方がそのイメージが強いように、例えばどのくらい身体的魅力を感じるか、という項目に7と答えた場合には、非常に強く身体的魅力を感じる、となるようにコーディングしました。なお、調査協力者は大学生517名でした。 次に結果に移ります。それぞれのイメージの平均得点が胸の大きさごとにどのように違うかを見ていきます。まず身体的魅力の平均得点を見ると、胸の小さな女性を見た回答者の平均得点は 3.93 になっています。それに対して、胸が中くらいの女性を見た回答者の平均得点は5、胸の大きな女性を見た回答者の平均得点は 5.11 でした。 これらの得点の差が統計的に優位なのかを検討したところ、小と中の差は優位でしたが、中と大の差は優位ではありませんでした。つまり、胸が小さな人は性的魅力を低く評価されてしまうが、胸が大きすぎても中くらいの大きさの胸の女性と同じくらいにしか魅力的だと思われない、ということです。他方、恋人としての魅力は、胸が中くらいの女性と大きな女性の差は優位であり、胸が大きければ大きいほど恋人としての魅力を高く評価されることがわかります。 次に悪い方のイメージを見ると、性的奔放性は胸の大きいほど得点が高いこと、言い換えれば、胸が大きい女性ほど性的に奔放だと思われやすいことがわかります。最後に知性について見ると、胸が小さな女性と中くらいの女性の間に統計的に優位な差はありませんが、胸の大きな女性の得点は他の2種類の女性よりも優位に低いことがわかりました。つまり、胸の大きな女性は頭が良くないと思われてしまいやすいということです。 結論に入ります。まず、胸の大きな女性は恋人としての魅力を高く評価されるが、胸が中くらいの人と比べて身体的魅力を高く評価されるわけではない、ということです。 次に悪い方のイメージでは、胸の大きな女性は、パートナーがいても他の人とセックスをし、胸が中くらいの人や小さな人と比べて、頭が良くないと思われてしまいやすい、ということが分かりました。胸が大きいということだけで、不死だらである、頭が良くない、というイメージを持たれるのは愉快なことではないと思いますし、魅力も特別高く評価されるわけではないということになると、大きな胸というものは胸の大きい女性の方々にとってはそれほど羨ましがられるものではないのかもしれません。なお、 この動画をご覧になる方には不要なことだとは思いますが、念のため一点付け加えさせていただきます。 確かに胸の大きな女性の中には性的に奔放な方や頭が良くない方もいらっしゃるかもしれませんが、そのような方の比率は胸の大きさとはほぼ間違いなく無関係です。従って胸の大きさのみでその女性の人格を判断することはあまり適当なことではありません。学問の意義は何よりもまず自分の中にある偏見に気づかせてくれることにあります。胸の大きな女性と会う時には自分にそのような偏見がないかを考えてみるのも良いのではないでしょうか。今回の動画はいかがでしたでしょうか 当研究所では、これからもこのような論文や研究の紹介を行っていきます。もし当研究所の活動にご関心を持っていただけたら、研究所の活動の継続のためにも、ツイッターのフォローやチャンネル登録、高評価をよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。